はい、ということで、えー、聞いてもらいたいものがあるんですキャットライフうん俺らの曲まあそうだねはいあれの歌詞ができましたはい曲になった曲になったう聴、ん、いていい聞こうこれは100万人記念っていうことで、うん、作ってくださったらしいな、うんだ俺らが依頼したっていうよりは、うん、いつの間にか生まれた、うん、あの曲を作ってくれた方が、うん、作詞家に頼んでくださって、うんうん えっ、ー、と、歌を歌う方にも頼んでいただいた上でミックスとかしてくれて出来上がったんですよすごいああ一回止めるわ。全然違うんだ<笑><笑>い や, いや全然違ったいやいやあ、言うの忘れちゃったよ俺がそうそうそうそう女性の方ですなるほどね面識はないです な, んないねでも僕らのこと歌ってくれてるらしいんで僕らはそうは思ってないんですけど、うん、まあ皆さんはそう思ってくださったら嬉しいなぐらいの歌詞なんで聴いてください 僕らね、僕らは、女性が言う僕らだよね。ね<笑>僕らね、まあ、僕らでも、あの時。女性が僕ら元気出るよ。みんなの笑顔にな、うん。僕らってでも、あ<笑>の。い俺らだよな。<笑>平和って感じ、ね。そんな、影響力がないよね。<笑> おいお前だ。え、お前で覚え、お前、お前、お俺らな。ここ綺麗だなって思って、ねわーって感じね。魔法のボンド、ね、これで。僕ですね。 一一人一人をこうくっつけるみたいなねえ、ちょっとだから本当のこと言うと、うん、ちょっと恥ずかしい気持ちはあるそうねでも僕らのイメージっぽい感じだと思ってまあ、うん、ねなんかこう落ち着く感じね た, らえただその言う時は<笑>結構なその。 かっこいいんだよそうなんだよね俺らそこまでいけてないっていう、うん、の君の笑顔を見たくて僕らは行けてるのかどうですかどうでしょう か, うょうかこんなものを作ってみたんですけどもどうですかっていう感じ 君,、ね、君が… 元気になると僕はもう元気になるので、うん、ぜひどうでしょうかこのどうでしょうかこ安心しましたはい、ね、みたいなね、うん、まあ感感じですね本当はね、うん、登録者さんそう、ね、登録者さん登録 し, してくれたささっておかげで<笑>おかげでねい、うん、やらしいやらしいいただいております。 平和なんだけど、ね、俺らは雨雨雨雨多多多多いい、ね、いなななっっね最近のこの夏は雨多かった、ね、<笑><笑>やっぱりままお前だなお前笑俺が笑いながら水溜り見たな。俺がが笑いなら水 魔法まあそうなってますみたい な, 感じな、ね。みたいみた い,、ね、いつの間にかそうなってました、うんそうね。これはこの歌詞が正解ですけど、僕らはそのねコメンタリーみたいな感じで、うん、そのね解説を加えてるだけなんでね。うんねうん、そうそうこれはそのまあ、そうなんまあ、楽しむね。まあ皆さんは皆さんが。うん その笑顔で、うん、本当はそこの、ね、一人一人の名前入れたいとこだったけど、ねなんそうねうん、そ時間とかの、ねうん、関, 係関係で入れるなかったんでそうそうそうそうちょっと活躍しないやいやそういう人とかじゃないけどなそれを作る世界俺なの、うん、魔法で作ってるらしいけど、うん、魔法使えないか ら, からまあ努力でねカバーがまあなんか皆さんの魔法かもしれないしね、うん そうだね、それぞれの<笑>皆さんが頑張った魔法を集めて僕らがちょっとやってますみたいな感じで、うん、まあ、シンプルにその僕らのその、うん、BGM を使ってくださって作ってくださってた方が、うんうんうんまあ、サブちゃんも俺らのためにまだ作っていまし て, て、うんね、その人も本当に動画を見てくださってるんですよねその人がこういうものを作ってくださったのはすごい嬉しいってい これからもよろしくお願いします。はい、ということでありがとうこでましたー